富士佐久間南アナ、落としても絶対下敷きになってあげる、陸流近年に学んだペアの魅力。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。富士テレビ佐久間南アナウンサー、25、か16日までに自身のインスタグラムを更新。フィギュアスケート四大陸選手権のペアで金メダルを獲得した、陸流、三浦里来、21、 木原龍一、三十、組、木下グループとのスリーショットを公開し、インタビューの感想を綴った。佐久間アナは、同種目で日本勢初の表彰台を金で飾った二人を、担当スポーツ番組、S、パーク、土曜深夜0時35分などで取材したことを報告。ペアで見事一位に出るいた、リクリュ隆子と三浦力、木原龍一組のお二人にインタビューさせていただきました。 と金メダルを手にする二人との写真を披露すると、今シーズンここまで出場した大会は全て制覇と、その強さを説明した。続けて、その強さの裏には様々な理由がありますが、一つはやはりお互いへの信頼と振り返り、中でも印象的だったのが、三浦選手がリフトに対して恐怖心を抱いていた頃、木原選手が、落としても絶対下敷きになってあげるからとおっしゃったそうです。 その言葉を聞いてからは一切怖くなくなったと三浦選手は言いますと、インタビューで聞いたエピソードを紹介した。二人で一つになる、決して簡単なことではないと思いますが、だからこそ感じられるペアの魅力。このインタビューを通して改めて学ぶことができましたと感謝した佐久間アナは、お二人とも、本当におめでとうございます。そして来月の世界フィギュアも楽しみにしておりますと、次戦への期待も込めた。